皆さんこんにちは ST マイクロエレクトロニクスの小谷です。このビデオでは皆さんに AI 開発向けマイクロプロセッサー STM32MP1 を使った ARM c o r t e x A シリーズ用 LinuxAI パッケージ XLinuxAI について解説していきます。コンピュータービジョンなど AI を簡単に試してみたい方はぜひお聞きいただければと思います。それでは早速始めていきましょう。 初めに AI ソフトウェアパッケージ XLinuxAI を紹介したいと思います。この XLinuxAI は AI 開発を目的とした STM32MP1 マイクロプロセッサー用の OpenSTLinux 拡張パッケージで LinuxAI フレームワークとサンプルアプリケーションが含まれています。STM32 の評価ボードやディスカバリーキットと一緒に使うことでコンピュータービジョン機能の実装を 迅速に開始することができる AI ソフトパッケージです。このように XLinuxAI では AI による画像分類と物体検出を試すことができます。AI の活用例ですが物体の分類用センサーや賢いユーザーインターフェースの開発、よりスマートな監視用センサーなど様々な用途での AI の活用が考えられます。XLinuxAI では テンソルフローライトで生成された画像分類のモデルや OpenCV の画像処理向けライブラリ、画像用の AI アプリケーションサンプル等も提供します。AI の推論エンジンには TensorFlow ライトが使用できます。ディスプレイ付きの評価ボード、STM32MP1DK2 と組み合わせて使うことで USB ケーブルを接続するだけでデモの実行や結果の確認をすることができます。 デモの起動もアイコンをタップするだけなのでとても簡単です。では、ここでは STM3 に MP1 を使用した AI による画像分類と物体検出のデモをお見せします。画像分類では画像の中に写っているものの中から最も角度の高いものを表示します。モバイルネット V1 を使用していますので1000種類の分類が可能です。 それでは画像分類を試してみます。ブロッコリーはどうでしょうかこのように下にブロッコリーと表示されます。それではこのバナナはどうでしょうかこのようにバナナと表示されます。次に物体検出を紹介します。物体検出は1枚の画像であっても複数の物体を四角の枠で提示して認識クラスを表示できます。 SSD、モバイルネットを使用していますので、90種類の物体を認識することができます。それでは、食べ物で試してみましょう。それぞれの枠の中に物体の名前が表示されています。また、分類も行うことができています。また、物体の名前の横に数字が表示され、推論結果の角度が表示されます。また、このように、 物体が追加された場合でも認識することができます物体同士が重なっていても検出できますご覧いただいたように XLinux AI がお客様の AI 開発をより手軽にします皆さんいかがでしたか AI 開発向けマイクロプロセッサー STM32 MP1 を使った ARM Cortex-A シリーズ用 Linux AI ソフトウェアパッケージ XLinuxAI を使用していただくとコンピュータービジョンなど AI を簡単に試すことができるのでお試しいただければ幸いです。さらに詳しい情報は汎用マイコンマイクロプロセッサーサイトでご覧いただけますので是非一度ご覧ください。ありがとうございました。